浅草雷連では徳島の成長を基本としさらに浅草下町らしさを表現する独自の調べ踊りにも挑戦しております全員一人一人の心を大切に全員の輪を持って浅草の息を阿波踊りに生かすべく日々精進しております今年も恋は阿波踊りで踊れることを嬉しく思いますみんなが家族のような連雷家族 浅草雷連ですよろしくお願いいたします。